調理過程を見て定番の料理名を当てる当たり前レストランがオンエアされた。正解した人だけがその料理を食べられるというこの企画。今回は2023年最初の当たり前レストランということで高級 SP を実施した。高橋山はこの企画は僕のためにあると豪語しており、正解率は驚異の 71.9%。一方、 これまで最も正解率が低いメンバーは平野仕様で 28.1% だと判明。マックの劇団一人から普段はどんなもの食べてるのと聞かれた平野は俺一個ハマったらそれ食い続けちゃう半年くらいずっとガパオライスを食べていたと明かしメンバーを爆笑させていた。その後、第一問目は V やベースが出題され、神宮寺勇太はわかったかも。 と大興奮。さらに劇団一人から、六文字とのヒントを出されると、平野も、分かった。とはしゃいでいたが、マングローブと回答し不正解。対して、神宮寺は見事正解したが、平野は、部屋ベースを食べる神宮寺をじろじろと見ながら、味がわかると言い出し、すごい鼻に抜けるというか、食べた後に、息遣いが海鮮で、塩のバランスはちょうどいいですね。 と、独特な表現で、なぜか食レポを披露していた。また、二問目の、てっちり、では、劇団一人から、イントネーションのヒントをもらった瞬間、あってた。と大興奮でパネルに書き始めた平野だったが、でっちりと答えこれも不正解。間違いをいじられ、俺、よくお尻が、でっちり、っておばあちゃんに言われてて、と釈明したが、劇団一人に、お尻のこと、でっちり、 って言うなら絶対正解じゃない、と指摘されたのだった。結局、三問目の、ロシーにも食べることができなかった平野。この日の放送にネット上からは、食べてないのに食べている人より上手に食レポしてるの笑った。平野くん、やっぱり面白すぎる。なんでお尻の呼び方で正解だと思ったんだという声が集まっていた。